今日は全身調整、骨盤調整コアヨガのクラスで毎回やっている全身調整をご紹介していきます。一緒にやっていきましょう。はい、そしたら左足伸ばして、右足を膝を曲げてお尻の横に持ってきますねで。手を後ろについて、いけそうだったら肘ついて、このままでもいいですよ。もしいけそうだったら寝転がっちゃいましょうで。寝転がるともうね、ここきついっていう人は、肘、もしくは 手、をついたままやっていきます。はい。そしたらね、このお尻、お尻を浮かして、この床から浮かした状態で、このお尻ね、右のお尻だけぎゅーって力を入れます。ぐーっと力を入れて、長く吐いて、この右のももね、しっかり伸ばします。はい。そしたら右のお尻を下ろして、で、左の膝、縦膝つければ立てていきましょう。で、ここの右の腿 も, も伸びてますよね。 でこのまま呼吸続けてもいいです。もうちょっとこの右の方伸ばしたいなーっていう人は、右手で左の膝を抱えて、胸の方に近づけると、右の膝わざと浮かしますで。腰しっかりとマットにつきましょう。その状態から右膝を下ろせるところまで、ぐーっと床に近づけて、右のももの前、気持ちよく伸ばします。決して無理しないでね、腰がマットについたままです。でもっと伸ばしたいなーっていう方、 は左足天井に上げて右膝わざと浮かしてで腰しっかり丸めた状態で右膝床に向かって近づけていきますで長く吐いていきましょうはいそしたら左足下ろして左膝外にパターンと開きます。 そしたら左足伸ばして右膝胸に抱えていきましょう吸って吐いて右膝右の胸にぐーッと持ってきて吸って吐いて右膝左の胸に持ってきます吸って吐いて右膝右の脇の下大きく開きます吸って 吐、はいて、もう一回右膝、左の胸に持っていきましょう。左手で右膝抱えて、右手斜め下に下ろします。体ゴローンと左に倒してで、右の指先、視線で追っかけるようにして、肩を開いていきましょう。ふー大きな呼吸、右の胸に入れていきます。 左手ではね軽く右膝床に向かって押していきましょうはいそしたら下半身はこのまま右の手のひらを天井に向けて斜め上に伸ばします右の爪がね床触れれば触っていきましょう息を大きく吸って右手斜め上にぐーっとねこの爪が床を伝えながら斜め上にどんどん伸びていくようなイメージです右の脇の下しっかりと伸ばして はい、そうしたら、右の指先、右の肩にね、触れるように置いたまま、肘を下から前です。吐いて、大きく上から後ろ、繰り返していきましょう。で、この時に、この肘を下げる時に、この肩甲骨をね、この、ここの筋肉使って、ぐっと下に下げます。で、吸って、前から吐いて、後ろ。こうやって、肩甲骨をね、しっかり動かしていきます。 特に肩甲骨を下げるようにぐーっと下げて動かしていきましょうはい、そうしたらもう一度右の手のひら天井に向けて斜め上爪が床いいタッチできればタッチします息を大きく吸って右手斜め上ぐーっとなるべく伸びて指先もしっかり伸ばします左手ではね軽く右膝キュッと押していきましょうで伸びたまま 腕全体を後ろにで、ここね、肩関節の、ちょっと今、血流を止めましょう。で、ふわっと力抜いて、血流がわーっと肩の周りに流れます。右手斜め下、左手も斜め下、右膝、胸に近づけながら、ゆっくり、ゆっくり天井を見ていきましょう。腰がマットにべったりついている状態。で、右膝、 胸になるべくぐーっと近づけます。でも腰のね、下、1センチだけ、1センチだけスペース作ったまま、右の股関節の力を使って右膝ぐーっと胸に近づけます。近づけたまま、右膝左に伸ばして、でも骨盤は天井見てますよ。で、つま先遠く通って右まで上げてきたら、曲げて、吐いて、胸ら、ま、繰り返します。右足左から遠く通って右まで上げてきて、 曲げて吐いて胸の上これを繰り返しましょう遠くまでスーッと通っちゃっていいですスーッと通って膝までスーッと通って膝まで行きましょう繰り返していきますね大きな円を描いていきますで骨盤はずっと天井を見てます骨盤はずっと天井はいそしたら次に膝なしで戻ってきたら反対 腰の後ろのスペース潰さないようにしながら、右膝、胸になるべく近づけます。腰の後ろのスペース潰さないように。右膝開いて、膝下伸ばして、遠く通って左まで来たら、曲げて、吐いて、胸の前。これを繰り返します。でこうやって膝頭、外に開いて、伸ばして、遠く通って、曲げて、吐いて、胸の前。 もう絶対無理しないでもしこれやってる時にね腰が痛かったらもうやらないで膝曲げたままね多いのでも十分ですからねで腰が痛くない方はこうやって大きく回していきましょうはいそしたら右膝抱えて左足お尻の近くです右足の裏天井に上げて膝裏しっかり揉んでいきます膝ね曲げた方が指が奥にぐっと入るからでそれでふくらはぎもこうやってしっかりと揉んでいきましょう しっかり揉んではいそしたら膝裏ぐっと指入れたまま足首のまめ伸ばししっかりやっていきますで大きな円を描いていきましょうこうやってね足首しっかりとで反対回りもしていきますはいそしたら右の腿 も, も胸にピトッとくっつけて腿の後ろに手を押して反対の肘と肘固いちゃいますね でお腹とももくっついたまま、くっついたまま吐いて、右のかかとを頭の上にぐーっと蹴り上げます。膝伸びきる必要ないので、お腹とももくっついた範囲で蹴れるところまで蹴って、で蹴り続けながら腰の後ろ、には 1cm だけスペース開けられれば開けてみましょう。もうこの右のもものね、後ろめちゃくちゃ伸びてますよね。 はい、力抜きます。あと2回いきますね。吐いて、ぐーっと蹴り上げて、腰の後ろスペース開けられれば開けていきましょう。お腹とももくっついたまま。はい、力抜いて、ラスト1回。吐いて、ぐーっと蹴り上げて、 はい、そうしたら、両手開放して、かかと遠くを通るようにマットの前方にゆっくりと下ろしていきます。右の手のひら、天井に向けてまっすぐ上です。右のかかと、少し床から浮かせて、息大きく吸って、かかとの下にぐーっと蹴ります。蹴り続けて、右手まっすぐ上にぐーっと伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、口から吐いて、脱力します。もう一回いきますよ。 左のかかと少し、右のかかと少し浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にぐっと蹴って、蹴り続けて、右手まっすぐにぐーっと伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、口から吐いて、脱力しましょう。そしたら、左手で右の手首、しっかりと握って、背骨を左にしならせていきます。 足は一緒。右のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと真下に蹴ります蹴り続けて左手の力で右手左に左背骨しっかりねしならせましょう弓矢 み, みたいにしならせます口から吐いて脱力しますはい両手斜め下反対側やっていきましょう起き上がる方は起き上がって 今度は右足伸ばして、左の足を曲げて、お尻の横に置きます。で、後ろについて、いけそうだったら、肘ついて。もしこれでね、いっぱいだったら、これでやっていきますよ。で、寝れちゃう方は寝ていきましょう。私今度はね、寝てやあの、肘ついてやっていきますね。そしたら、左のお尻浮かして、左のお尻だけぎゅーって力入れると、ここが伸びてきますよね。左のももの前伸びてきます。左のお尻だけ力。 でそしたら左のお尻を下ろして、右膝立って膝つければ立てましょう。でもこれでね、左のももパンパンだったらもうここで呼吸していきます。だんだんね、左のももが伸びてきたら寝っ転がれるようになるので、今は絶対無理しない。はい、そしたら、えーと、もうちょっとね、もも伸ばしたいなっていう方は左手で右膝抱えて、右膝胸にぐーっと持ってきて左の膝を浮かしましょう。寝転がれてできる方は寝転がってやってくださいね。 はい、そのまま左膝、床にぐーっと近づけていきましょう。腰反らないで、腰丸めたまま。もっとここね、伸ばしたいなーっていう方は、右足天井に上げて、左膝わざと浮かして、で左膝床に近づけていきます。息吐きますね。寝転がってできちゃう方は寝転がってやっていきましょう。はい、そしたら右足下ろして、 右膝外にパターンと開いて、両方のお尻が床についている状態です。はい、そうしたら、みんな寝っ転がりますね。右足伸ばして、左膝胸に抱えて、吸って、吐いて、左膝、左の胸にぐーっと持ってきて、肩の力も抜いちゃいましょう。腰べったりマット。吸って、吐いて、左膝、右の胸に持ってきます。 吸って、吐いて、左膝、脇の下を大きく開きます。吸って、吐いて、もう一度右の胸に持ってきたら、右手で左膝抱えて、左手、斜め下に下ろします。体ごローンと右にで。腰が痛くなければ、この左膝、右の床についちゃいます。腰が痛い方は、こうやってね、無理しないで、浮かしたままで大丈夫。 頭振り返って左の指先眺めて左の肩の力抜いていきましょう大きな呼吸を左の胸に入れて だ, んだんく吐いていきますはいそしたら左の手のひら天井に向けて斜め上に伸ばしましょう対角線斜め上息を大きく吸って左手斜め上ぐーっと指先伸びて伸びて伸びて左の脇の下しっかり開きます はい、そうしたら、左の指先、肩にちょこんと置いて、肘を下から前、吐いて、大きく上から後ろです。こうやって、この左の肩甲骨下の部分を使って、下に、肩甲骨を下に下げるようにして、肘で大きな円を描きましょう。肩甲骨で周りほぐれてくると、この肘がね、 後ろのの床するるよううになるのでそれもイメージししててやっていきましょう背中のね筋肉を動かすとあの背中の筋肉って大きい筋肉なので同じ時間、ね、運動してもすごい代謝が上がって痩せやすい体になりますはいそしたらもう一回左の手のひら天井に向けて斜め上です息を大きく吸って左手斜め上グーっと 伸びたままま腕全体後ろにぎゅーっとねじりましょうはい、それでは左手斜め下、右手も斜め下です。左膝、ゆっくり胸に近づけながら天井を見て腰べったりマットについていきます。この状態から左の膝、胸にぐーっと近づけますでもね、 腰の後ろのスペース、1cm だけのスペースなるべく潰さないように、左の股関節の力で胸に近づけます。そのまま左足右に伸ばして、つま先遠く通って左まで上げてきたら曲げて、吐いて、胸長いね。ちょっと私こっち行きますよ。左の膝くっと胸に抱えて、右から遠く通って左まで上げてきたら曲げて、吐いて、胸長い。 これを繰り返します遠くをすッと通って左膝なるべく胸に左膝なるべく胸に近づいて遠くはねつま先が遠くの空気触るようにしてで胸に戻っていきます遠くを触って胸肩の力抜いて遠く股関節の力でやっていきましょう はい、次に左膝戻ってきたら反対で左膝胸にぐっと近づけたまま、膝開いて、膝下伸ばして、遠く通って右まで来たら、曲げて、吐いて、胸の前。繰り返していきます。ね、この膝がね、開いていくと、この右もお尻浮かないようにしながら、で遠くを通って、ぐっと胸まで。でも腰のスペースなるべく潰さないように。 はぁ、こうやって放射状にね、筋肉をほぐしていきます。はい、両手左膝抱えて、右足お尻の近くです。左足の裏、天井を、膝ちょっと曲げて、膝のね、奥の方、奥の方に指ぐっと入れると、腱があると思うので、その腱もね、優しくほぐしてあげます。あと、ふくらはぎね。ふくらはぎもしっかりほぐしましょう。ふくらはぎをほぐすと、冷えとかむくみの改善するし、あと、血流が良くなるので、栄養をね、 食べた栄養がしっかり細胞に届くようになりますねはいそしたら膝裏グッと呼び入れたまま足首の豆め伸ばししっかりとやっていきますはいそしたら大きな円を描いて足首しっかりほぐしますはいそうしたら左のもも胸にピトッとくっつけてももの後ろに手を回して反対の肘と肘抱え込んじゃいますね はい、そしたらお腹とももくっついたまま吐いて、かかと頭の上にぐーっと蹴り上げます。だからね、膝が伸びきる必要ないので、お腹とももくっついた範囲でできるだけ蹴っていきましょう。はい、力抜きます。あと2回。吐いて、ぐーっと蹴り上げて、蹴り上げ続けたまま、腰の後ろ1センチだけです。1センチだけスペース開けられれば開けていきます。はい、力抜いて、出してい回。 はいそれでは両手解放してかかと遠くを通るようにマットの前方にゆっくりと下ろします左の手のひら天井に向けてまっすぐ上に伸ばしましょう左のかかと少し床から浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴って蹴り続けて左手まっすぐ上にぐーっと伸びて 左のかかと少し浮かせて、息を大きく吸って、かかとを真下に蹴り続けますよ。蹴り続けて、左手まっすぐ上にぐーっと伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、口から吐いて、脱力します。はい、そしたら最後、右手で左の手首使って、掴んで、背骨をね、えー、っと右にしならせます。左のかかと少し浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にぐーっと蹴り続けて、右手で左手、右に右に引っ張って、 しならせましょう。口から吐いて脱力します。両手斜め下、両足マットの前方に伸ばして。余韻を感じていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。この。 この全身調整。もうね、本当にね、これやるだけで体全体の筋肉の左右のバランスが整います。もちろん骨盤周りも整ってくるので骨盤の歪みも取れてくるし姿勢がね、どんどん良くなってきます。ぜひお家でやってみてください。はい、こちらのチャンネルでは40歳以上の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方でも簡単にできるストレッチ、マッサージ、エクササイズご紹介しています。